まず、それ胸肉。大体1枚で 350g ぐらいのものです常温に戻してます。で、あと、長のネギでございます。まあ今回ね、ちょっと彩りもあるんで、青いところ用意しました。これ、別にあのね、あの、ねこの部分の白い方でも全然平気ですので、2分の1個 60g ぐらい用意してください。そして、今回はね、剣の味わいの時間。そして、ごま油ですね。お野菜なんですけども、だけ細かい方がいいですネギが非常に大事でございます。 で今度はね、この鶏むね肉なんですけども、このままレンジ調理するんですけども、このままだとね、ちょっと中まで火取りにくいんですね、なので、ここでこう、フォークでね、鶏肉に、これをすることによって味も染みやすくなりますし、火も通りやすくなるし、一石二鳥なんです、これね、お塩を小さじ、えっと、半分ですね、これぐらいですね、これをこすりつけていく。ね 皮, 皮目もしっかりすりつけますで、えー、とダイエットとかねカロリーが気になるなっていう方は皮はいちゃっていただいても構いません耐、えー、熱容器ここにここに入れていきますなければ普通にお皿とかでもいいんですけどもねラップして600ワット3分これはねあのお肉とかお使いのレンジによってちょっと違うのでう調整してみてください今ピッピになりました3分50秒でこのままだとまだね このままレンジの来ないまだ中あったかいですか、ね、ら、えー、この中で5分補充しますこれが非常に重要でございます、はい、5分経ちましたので、えー、ちょっと開けてみたいと思いますこんな感じになってますねでこれをちょっとこう気をつけながら開けていきます、はい、鶏肉はこのまな板の上に乗せます熱いうちにですよこの長ネギ入れ入れますで味の素味の素じゃない ごま油でここにおしひとつま黒こしょうねがっつり入ったほうがおいしいですはい1234分いきましょうこのこのお肉ですねスライスしていきます切り口これでございますどうですか並べていきたいと思いますこれねいいですね先ほどのネギだれ 相当っとうまいからこれはお肉とね、非常に相性がいいですだからねこのブラックテッパーダメ押しでかけてみます、はい、無限にトリムヨですよ